あー綺麗もうれきれ、はい。っは vc でででですすちちゃんんんねとていいいた今日怪しかららお届けけけどこなょうブつロックがこれいわゆる箱ですあ箱箱<笑>りり、ねうん、ああルソンの 皆さん聞いたことがあるかと思います。はいうんはいすまあ、それを用いて今日はあの放射線を観察してみようという。放射線の観察。Yes、はい。で ま, あはいうん、まキャンプ用の<笑>えっと、はい、ランタンだ。ランタンのマントルだよ、はい。マントルを切ったものこの。あります。このピンクのところ、はいはい。放射線ルの。でこの周りのスポンジの方にですね、ザイタノールを。染み込ませて。そう。こういうふうに吸み込ませて。で。 えっ、ー、とこのスポンジの部分にダノールをこういうふうにねしみ込ませて過飽和の状態にしますはい。でガラス板でね、はい、こういうふうに蓋をしてまたはこすった鉛筆管で雑量を通りにしますっていうふうにして乾燥するあた。見えてるね。あーき綺麗に見えてるわ<笑> ーああうん、見えるなんかすげえこれ今、ねうん、白い線が、まあ、いわゆるあの放射線の奇跡的なよってって「奇跡的な」照明がみたいなをの奇跡じゃて、ね、通常はほら放射線目に見えないんで、うん、なんか通ったよっていう、ね、のがこれを通すと分かるとそういうことです、ねうん、今中かベータ線 はい、くるくるくるくるって見えた？あ、あいいの今取れた。 はいじゃあこうみんなで見えますかねどうですか、ね、皆さんあ見えたあ見えたね細いの細いのが長く出ましたよいしょっとなんか真ん中から突き出すっていうかうん<笑>あ見えたおおなんか飛行機みたいな パパッと出てパッていいいいんだなそうだ、ね、<笑>いもやみた見見えて見えるわあ縮れた感じのの、うん、細かいのがいっぱ い, 出てるいっぱい出た。 はいじゃあ解説これ図で書いたんですけど、まあ、黄色はこの中身、こんな感じになってて、エタノールですね、これが蒸気、うん、そして中に充満しているっていう感じなんですけど、でそこに、まあ、中にマントルあの入 れ, れたじゃないですか、はいはい、こいつ中、はい、のピンクなです、ねはい、放射性物質なんですけど、あのトリウムっていうのが放射性あのあの放射性物質で、えっとね、マントルから、うんえっと、放射線がこの。 エタノールの中で放射線これで何が起こるかと言いますと放射線が空気、うんまあ、空気の分子とぶつかってイオンを生じるわけなんですよ。はい、すで、まあまあ、ところでエタノール、うん、この蒸気がエタノールなんですけど、うん、これが、まあ、今にも液体に戻りそうな状態過、うん、飽和状態うんの状態になっているんですね。でそこに、まあ あのイオのこの刺激が加わると、うんまあ、水でいうところの水滴みたいな状態に今こんな感じでこ の, この粒になるんですねこ、うん、んな感じででこれがまるで霧みたいになんか飛行機雲みたいなそんな感じでそれがそこで見えたさの白い線です、うんうん それがあの放射線がこう奇跡としてこう観察でき る, そうそうででる あ, あれ自体が放射線ってわけじゃなくてそその奇跡として 見, ますよっていしい見えるというまさにほら霧っていうことから霧箱ってういうことそうそうそうそうそうそうそうそうわかそないうそねそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそ というわけで、はい、はい、今回はこんな感じです。以上になります。はい、はい、じゃあ、皆さん、次の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。